オッケー、メンバーオオッケー、ッケー今日も秘密基地に来て、いろいろと打ち合わせ中でございます。で、トーナメント表を作ったから、次は食材のリスト。おいいやとあるね、大会を、これ、この動画が上がった時にもう名前、公表されてんのかなそうちょ、されてんのかなでも、謎っすよ、ねうん まままたじゃあ伏せときすすかそうですね、一応大会の名前は、はい、あなんで今回の動画はすごいこうサブチャンネルみたいなすごい緩い動画になると思うんでまあ流し見程度に見ていただければと思うんですけど、うん、今こう Y さんと吉高さんそれで MAX 鈴木さん中心にとあるフードバトルの大会をやろうっていうことでもう結構前ですよねもう。 どれぐらい前だ月、えー、っと企画作ったのはもう3月で、うん、で大会が開催される予定だったのは4月半ばあーですよねでコロナ、コロスケ君で大会が中止になって<笑>、はい、で今、ちょっとねもう一度落ち着いたんで、うん、ゼロからもう一回レギュレーションを作って、はい、メンバーを集めて。はいうん 大会を行おうかなと思って企画書をバツバツ作ってるところですっていうのが経緯ですね経緯です、はい、ちなみにですけどその大会のコンセプトってどんなやつなんですか、まあ、今回プロデューサーやらせてもらってて僕がまあ動画勢なんですけどもともとで見てる中で何が見たいかなって考えて、うん、どういったバトルが見たいかなっていうのを一番最初に考えた時に、うんうん、やっぱりもう トーナメンいろいろ考えたんですけどねぶっちゃけこうトーナメントじゃなく参加してもらう方に同じものを食べてタイムを競うってなると、うん、なんかちょっとまあ、リモートでもできるし全体で戦うっていうところもなんか違うのかなってまあ侍的にはね僕的にはですけど、うんうん、思ってて。 まあ、1対1のバトルトーナメントでトーナメントでやっぱ優勝してもらいたいなっていうのがあるんですよ、大会ならばなんで今回は早食いのサバイバルトーナメントにしようかなって思ってますなるほど、まあ、シードとかも作りたくないんでね綺麗に偶数でやりたいんですけどああシンプルに、うん、総当たりとかやなくて総当たりとかじゃなくてもうトーナメントが見たいなと思ってでああなるほどっすねさらにもう対戦相手もわからないその日に抽選して まあ、何人かこう募集かけて当日来てもらうけどその日でくじ引き引いて例えばマックス鈴木と誰かの戦い見たことないような戦いが怠慢で生まれてそれがトーナメントでどんどん上がっていくっていう。 で食材も当日まで発表しない。うん、そうで何よりまあこう選手の方がまあ楽しんでいただけて。うん、燃えて、うん、で、うん、かつ視聴者の方にも楽しんでいただけるような。大会にしたいなっていうのは、まあ一番のコンセプトですね。なるほどですね。めっちゃ綺麗な言葉使うっすね。うん、<笑>カメラ回っとるとね。つい意識しちゃいますよね。確かにしてるな。<笑> あと一番、僕が思うのはやっぱ、あの動画見てる人は分かるかもしれないけど、うん、ホットドッグ、去年大会行ったときに2019 年, そう2019年、はい、ホットドッグの大会が終わった後に鈴木さんにインタビューしたときに、うん、鈴木さんがその大会を終えた後に言った言葉が、うん、結局大食いと早食いは違うと。はい でででで俺は大食食いいいががききるけど早食いができないで結局あのホットドッグって10分で大食い早食いをする大会の中で、うん、早食いが強い人が結果それに大食いがついてきてそのホットドッグという大会の称号を得られるんだなっていう話をしてた時に、うん、でやっぱ早食いだったら、まあ、鈴木さんが師匠と呼ぶ方もいるし、うんうん、おにぎりさんっていうねあああのチームいいの そうです。チーム員のメンバー、ムンのメバ鈴木さんがやってるチーム員のメンバーの方もいるしそれ以外に も,、うん、もう早食いに関しては結構まあ僕の知ってる中ではかなりの選手がいるのでうーんまあ参加していただけるのであれば、うんうん、そういった方々に参加していただいてうん、まあ、こう大会を開催したいなと思ってますなるほどまあ、なかなかね、もうちょっとこ う, こういう大会を運営するのは初めてでまあ、なかなか今、ないんですけど、うんうんうん、選手の方々が活躍できる舞台を作れればいいなと思って。 侍で、やろうかなっって、うんうん、思って思ま す, な す,、ね、いっすちなみにまあ、早食いっつうことっすけど、メンバーとかどうします人数とかもこれから決めなきゃいけないじゃないですか人数が増えれば増えるほど、うん、試合数が増える。 うんでまあ、早食いの選手が大食いができるわけではないっていうところを考慮しなきゃいけないんですよ。うんうん、そこを踏まえた上であなるほどね、うん、なるほどね。そ, うそれって結局、大食いの人が有利になっちゃうんじゃないのっていうところもあるなっていうのを考えてて、うん、だから、そう考えると、まあ、トーナメントはトーナメントなんだけど8、十6 2ブロックに分かれて、はいはいはいまあ、もしくは12とか14になっても、まあ、敗者復活戦もやっぱ入れたいなと思うんですよ。まあそうですよね、うんうん、その1回やって だってこう試合する人のことを考えたら1回バーってこう抽選で対戦相手て決まってでその食材も決まってでそこからもう10分20分経たずにすぐ勝負ですもんね。 で、運とかも結構噛み合わさってきて負けたら、うん、それっきりは結構しんどいですよね。しんどいと思います。なんで、やっぱそこの枠は儲けたいなっていうのは一つあります。ああ、なるほど。すねこの中ではうん、なるほどですね。わかりました。いろんな人の戦いが見たいです。<笑>うん、<笑>そうなんですね。ワイさん、あれなんですよね。その大食い早食い、そのフードバトルのめちゃくちゃファンですもんね。昔からね。だから、もう本当これちょっと。 もう何回もシミュレーションして、うんうん、しっかりフェアになるように考えていかなきゃいけないなぁと思ってるところで、それをもうずーっと考えて企画書作ってるんです、うん、マックス鈴木は知らないと思うけど一<笑>応<笑>、僕がしてる中で言うと、その今回、マックス鈴木さん、まあ、サムライイーティングってマックス鈴木さんと一緒にやってるチャンネルじゃないですか、でもこれ、マックス鈴木さんきっての要望っていうのと、われわれからのお願いっていうこともあって、あくまでマックス鈴木は今回の大会において、1参加者。 そうですもう選手選手でいってほしい、うん、だから僕こうもうほんとしっかりプロデューサーとしてうん、うん、やんなきゃいけないなってですね、うん、なんでこあれっすよいさんこの大会がもしポシャったら俺ら相当叩かれるっす<笑><笑><笑><笑><笑>まあちょっとここでまあ、この内容があれだったらもうカットしてほしいんだけど、うん、まあ、僕的にはその口に入れたらとか飲み込んだらとかいろいろあるんだけどまあ、今回はああその タイム の, のそうタイムとかもね全部決めなきゃいけないんでフェアになるように、うん、まあボタン式タイマー使おうかなと思ってて選手が押して食べ始めて口に入れたら止める選手がうん選手が止めるこれが多分一番フェアなんじゃないかなと思ってあの確かにうんで先行、まあトーナメントダウンで組み合わせがじゃあ1回戦 A さん B さん当たりますってなった場合、うん、A さんが、まあ、くじ引き引いて、うん、A さんが先に食べるってなったら、うん、A さんが先に食べて、うんうん 10秒22でで、した、うんで。そのタイムを見て、うんまあ、高校の B さんが入って同じ食材で戦って、はい、10秒01でしたと。はっ、い、てことは対戦っていうのは対戦ですけどそのリアルタイムでは1人 ?1 人です。ああなるほどなるほどそうそうそうさすがにやっぱり第1回大会でそれをカメラで追って全部やるのは難しいと思うんで。うん、俺が多分死ぬっす<笑><笑> なんで、やっぱなるべくフェアにしようと思えば思うほど、うん、まあ、そこなのかなと思っててなるほどっす、ね、しかもそのタイマーが、うん、ネットで調べてたら4万ぐらいすするんですけどえ、高っ か, <笑>なんかこれ2個言うと8万かかっちゃうからその1回目はちょっと申し訳ないけど1個で<笑>お願いさせてもらおうかなと思ってサブライティ劇がお金ないからねサブライティ劇がお金ないからいろいろたぶね物議が出てくると思うんだけど食べ残しかな 食べ残しに関してまあ、早食いって聞くと、うん、まあ、速度じゃないですかスピード、うん、ってなるとまあ結構綺麗に食べ尽くすって難しいと思っててそうそうそうパパパごめんかぶっちゃったパフォーマンスってやっぱ早く食べることであって、うん、でアメリカのホットドッグの大会って、うん、こぼしたやつはの後計量なのよあ、ですよねとにかく、うん、もうなんだろう落ちてるものを食うぐらいだった ら, たらさっさと食べろよみたいなで最後に計量すればいいだろうっていうそのスタイルに、うん、なるべく近いものにしたいなと思ってて じゃあもう本場の本場のルールに完全に近く寄せるんですねただそれは食べ残した量を食べた量から減るからその記録になるけど、うんうん、タイムに関しては食べ残しがあった場合タイムを引くのか、うん、ああそうなるほど、ね、何グラム残ってたら何秒引きますよ はいはいはい、っていう厳しいルールにするのかもしくは、うんまあ、第1回大会だから 20g までではは食べ残しは、OK、ですと、うん、ファールっていうのはちょっと第1回あんま取りたくないんで、まあ、効果測定も含めて、うんまあ、ちょっと甘くはなるかもしれないけど20秒 20g までは OK でそれ以降は何 g に対してえっと秒数をプラスしますっていう形にしたいなと思ってるんです、うんまあ、すごい極論っすけど、うん、じゃとにかくスピード出そうと思って、うん、一口食べてその場で終了したら、まあ、スピードは出ますもんね、うん、変な話。 食べ残しっていうのはすごい残るんですけど、まあまあね、まあモラルのところなんでこれはあれですけどで、なんでかっていうとさらに敗者復活戦があるっていうんですけど敗者復活戦は負けた人の上位タイムから何名様がこう「行きなりますよ」みたいな形にしたいんで、うん、ファウルになっちゃうと参考タイムがないから。 どどうししてても参考タイムって残したい残た あ, ーあー な, なるほどです、ねうん、そこを考えていろいろ考えた結果、まあ、こうやるんだけど、うんまあ、これに関してはどのぐらい残るのかっていうのが分かんないんで、うん、実は僕何回もここで早食いの挑戦してるんですよ。あ、そうそれうん、それは知らななんすすれらかったっす何回も何回も自分でやってみて、はい、で、このぐらい残った測ったらあこんぐらいのグラムなんだなっていう。 そこはもうちょっと何回も何回もあと時間あるんで僕の方でやらせてもらって一番適切な、うんうんうん、ルールにしたいなーって思ってますちなみにそのリハリハっていうかいろいろ試してるってことですけど食材ってもう決まってんすかいやこれ食材が一番難しくていやそうっすよね、まあ、第一に第一にですよ第一にまずアレルギーがあったりするんです、うん、選手のああ食べれる食べれないがあんなあります 第二に、まあ、健康上の問題があると思うので、うん、なるべく事故の大きない食材事故の大きな食材なないはいはい第三にこれ難しいんですけど、うん、なるべくやっぱもうまあ普通にフェアにしたいんで皆さん同じ食材まあまあ確かにフェア、まあ、そ, そこは絶対になってくると思うんですよ、うんまあ、それを踏まえた上で、うんえーっと トーナメントなんで第1回戦は皆さん同じ食材で戦いますで全く同じ量でやっていただいて、はいうん、で第2回戦に進んだら食材変えますああなるほどじゃあ1回勝ったら次は同じ食材ってわけじゃないんですねそうですねあまあでも確かにそっちの方が面白いかもしれないですねそう、うん、で準決勝も変えて決勝も変えますけど食材は、うんえー、っと直前まで分からないじゃ あ, まあ参加人数によって変わると思うんですけどまあ、勝ち進むごとにだんだんこう食材が変わっていく変わっていくってことは 勝ち進めば勝ち進むほどめっちゃ食べなあかんの感想はそう<した><笑>とかえっとそうですね<笑> 8名トーナメントでも決勝まで行くと3回、3食3食食べなきゃいけないのかそうね、うん、16だったら4回4食になりますね4食は食べる24だったら5回ぐらいとかなんか増えてくっすよね増えてくだからあんまり人が増えすぎるとそう1日で食べる量が増えるんで、うん 若干、ね、こう出てきちゃうのかなってはあるんですけどまあ、そこはでもちょっと大食いしっかり詰めていきたいなって部分で僕の中ではもう王道は絶対やっぱ入れます王道は入れたい王道ってなんですかだからもう FBC でやってるような内容の中のやつはちょっと取りたいああ俺もあれっすよそんな大食いとか早食い詳しくないですけど FBC は見たことあるっすあの小林武さんがすごかったで<笑>すごい<笑><笑>での 早食いをみの大会を見るのであれば、やっぱ早食いの王道は絶対。選手の皆さんに楽しんでいただくために、僕の中では。うん、やったことない食材っていうのもトライしたいんですよね。早食いであんまやったことない食材ですか。っえ、なん、た だ, だ詰まりやすいとかではなくて、形が変わってるから食べにくい。うん、え、どういう、どういう、どういうことですか。例えばですよ。例えばだけど、うん、ポッキーなんて早食いしてるのなかなか見ないんですよ。 あああいいう長いものあー<笑>確かにでも流動的な食べ物っていうのは多分飲み込む力になるゼリーとか、はい、そういう感じそうっす、うんうん、でポッキーとかになると、うん、食べ方と顎の力も少し入ってくるんじゃないかなって噛む 力, 噛む力はいはい、はいうん、でそういった、えー、と1回戦2回戦3回戦でちょっと違うテイストを入れてみたいなっていうのは 考えてますじゃあほんまにもう食材とかもあのー、形式とかもろもろ含めてもう早食いの総合格闘技みたいな感じですか、まあ、そうあ、うん、うまいうま い, <笑> い, やいや<笑><どこ><笑>そうでも、うん、やっぱりそれ僕の中では一番思うのが、うん、大食いに関して鈴木さんと、まあ、こういうチャンネルやらせてもらってる機会の中で一緒に大食いを YouTube の撮影でやらせてもらったりするんですよ うんうんね、この時に一番思ったことって、うん、いざマックス鈴木が隣に座って。うん 食べてください。はい、カメラ回ります。食べ方気にしながら、喋ること気にして大食いしようってやったときに全く食べれなくなっちゃったんですよ。いやこれね、いやそうあの多分もうこの動画出てるときは公開されてると思うんですけど、田んぼのお芋さんのときですよね。なんかもう気持ちふわふわしちゃってるし、いろんなこと考えてたら喉も通ってかないし、無理やり詰め込んだら詰まっちゃうし、<笑>もうなんだろう自分。 が選手としてこういうことをやるっていう難しさを本当に体験したんですよ、うん、いい経験させてもらって、はいはいはいうん、でそういう経験があるから僕は一応全部のメニューを全部僕でやらせてもらってます、うん、早食いをなるほどその今回のトーナメントで使う食材は全てす Y さんの方で1回実食して実食してで自分で体験して選手の気持ちになって、うん、どこに危険があるのか、うん、そういったものを全部 体験しててかからら、はいえー、大会では使わせてもらおうかなと思ってますなるほど、うん、でこのあとちょっとあのやりたい食材が何個かあるんで、うん、ちょっとやりますけど、ね、あそうなんかね今日のタイムスケジュールに買い出しってやっな何だろうと思って買い出し間だと僕は素人ですけどね、うん、何秒ぐらいあるのかこれもうちょっと本当カットしてほしいけど、うん、例えばだけど、うん、まあねぎとろどん ン, ン食べるじゃない、うん、早く書き込めばいいってもんじゃないのよやってみて思うんだけどえどういう感じなんですか 口に入入れれる、入れたものを飲み込む、うん、で、これが一つの流れになるわけで、うん、口に入れたって飲み込めなかったら先には進まないわけじゃない、うん、確かに確かに確かにでも早く食べようという気持ちがあるから一番最初って勢いよくいくのよ、うん、あーはいはい口にとにかく入れようと、うん、でも結局口の中で飲み込む力がないから飲み込めなくて、うん、結局モグモグ し, かしちゃって時間ロスするのが多くて、うん、あ俺それ分かるですよあのシューマイの時そううんあれまさしくでしたもん でこう自分でやってみて口に入れる、飲み込む口に入れる、飲み込むっていう細かいペースが速いのか、うん、もしくは早く書き込んだ方がいいのかとかいろいろ試してみた結果、うん、口に入れて飲み込むと次に入れるペースこれがこう綺麗にリンクした時に早食いって成り立つんだなっていう。 プロの方々はこれを多分分かってるので、うん、それをどうやって崩せるのかなっていうところがさっきの話になってくるけど<笑><笑>このペースでこれ入れたら飲み込めねえじゃんってなるかもしれないしやっぱこういうところが楽しみの一つになるのかなーとか思って、ね、ああなるほどなるほどでも確かにそうですよねすげえ変な話その多分スープとか飲み物とかすごいこうスピードが出せる飲み込みやすいものでどれぐらいスピード出るかっていうよりどう攻略すんだこれみたいな、うん、っていうのも入れていくってことですよねそそうですそうでですす うかもししれれなないいいけど、うんうん、ちょっっと入れさせて欲しいなってうう、こうファイターの方々、まあ、今回、ファイターって一区切りにしちゃいますけど、ファイターの方々がどう、その場で、うん、だってもうリアルタイムですもんね、食材、公表されるの、だからそれがね、どうあの攻略していくのかっていうの、は多分見ものっすよね。うん、先行高校有利、多少あると思うんですけど、やっぱそこもね、サバイバルトーナメントなんで、うんうん、そこは多分言い始める と, 仕 方, と仕方ないと思うんで、で、いろんな意見いただいて、いろいろ改良をして、まあ、第2回、第3回、第4回って、できるようにいや続くといいっすよね。うん で、ちょっと、まあ、ここをバトルステージにしようかなーと思ってて Y さんのお店なんですけどそうちょっとあのまだね大会侍お金ないから<笑><笑>いややめないよ第2回からはちょっとしっかりしたとこ借りたいんだけど、はいはい、1回目はちょっとわかんないんでねでここに立ちのテーブルを用意して、うん、で立ちのテーブルを用意するんで持ってきちゃおうあんのよ<笑><笑>まだ、ね、途中なんだけどね こんな感じなんだけど、ね、これちょっとテーブルちっちゃいんで、うん、今ちょっとこうでっかくする造作を頼んでます、うん、なるべくこう食べこぼしが落ちないようにしたい な, なさらにでまあこんな感じかなスプーンとか持っておんがあって用意したあと肘で押す人とかいいのかなうわでも見てみたいですよ、ね、見てみたい何て言ってこういくのかあー でも、これも多分工夫が出るから面白いのかなと思って肘でいく肘でいかないかでもボタンの押しミスもだめだしね、うん、手, でか手でパンと押してもらってガーッ食べてポン置いてパ、うん、チン置いてタイムが出ましたタイムどかしたら残りのグラムが出ます、ね、ファールですかファールじゃないですか、ね、っていう、はあ、これ立ちなんですよ俺めちゃくちゃ座りのイメージでしたけど立ちだったんですねそう立ちの方がいいかなーと思ってるんですよねだってホットドッグも立ちだもん 確かに確かに、確 か, に、うん、確かにネイさんそうだったわで、あとね、はい、体が曲がってると、詰まりやすいんじゃないかなっていうのを一番考慮したの、うん、座ってやると、そっか な, なるべく落ちやすいやつにしたいなと思って、今回は勝手に説明したので、立ちで勝手にちょっとやると思ってたんで、うん、なるほど、なるほど、控え室も用意して、うんうん、ちょっとうまくやりたいなって感じで、うん、これ、これですね、大会をゼロから作るのって、めちゃくちゃ大変ですね、<笑>めちゃくちゃ大変だから、<笑>マジで、本当に。 再生数いったらマックス鈴木にスニーカーを買ってもらいたいので<笑><笑><笑>まあでも何より参加させていただける選手がいるんだったらいい大会にしたいなっていう感じでだからじ実際買ってきてもうやってみようかなと思って、うん、そうっすねうんそれが一番いいやってみよう全部体験<笑>体験型<笑>おいっ買い出しに行くよはーい<笑>はーい<笑>はいということでで カレーは。カレーどれですか。カレー言うでしょう。<笑>一口で入れてきた。え普通の波もい っ, っとく。まあ一応入れておきます。一応。食べれる。ー頑張る。え<笑>え、俺、うん、ふと思ったこと言っていいですか、うん。こうやってめっちゃ店内で撮ってるじゃないですか。うん、俺らめっちゃユーチューバーっぽくないですか。やめろ意識しちゃうから。<笑>ありがとうございます。次行きましょうのやつ。はい。髪はですね。 かみわで何かですか。麺。おめんめん。麺もとらえ。ウイエ実際こう、グラムがさ、コンビニさんと一緒だから、ね。うん。<笑>あ、確かにそうっすよね。ぶっちゃけコンビニで揃えた方が。そう。助かるんだよ、ね。グラム全部一緒っすもん。は、う、い、ん。これ。ラーメンはね、絶対やっぱ一回やるべきなんだよね。うん、はいはい。で、夏だったら冷やし中華もトライ、うん、うん。寿司とかも見たいけど。 あ、寿司ちょっと俺個人的に見てるっすわでも効果測定できないと思うんだよね あ, あの人たちかあ、これこれやってみたいあっきたホットドッグやりた い, たるやりたい<笑>これ全部今から食べんだよな入るかな入るよ大丈夫だよいや俺ら小やさん冷静に考ですね俺らフードファイターの動画撮ったやつけどフードファイターではないっす<笑><笑><笑>こ一回こんなとこに食じゃんっすねうんどうしようあんま残してもしょうがないしうん はい、ということで、えー、各食材を買ってまいりました奥にもいろいろね、まあ、さっき買った松屋とかもあるんですけどええどうしようかなとりあえず時間計りたいですよね時間大事なのは最初のグラムと、うん、まあ食べた時間はあれだけど、うん、で食べ残しがどのぐらいの量でと何グラムぐらいになるのかなっていうところがやっぱり一番大事だからはいはいはいはいこなんかでも検証してえじゃあ牛丼 行く一番危ないけど本当っすか牛丼と何カレーとカレー 牛, 牛, 牛、うん、あじゃあ俺カレー牛行きたいっすいいよじゃあお前カレー行こう、うん、じゃあまずどううしようかな Y さんから普通あっちでやろう分からとりあえず牛丼も一回やってみようっていう確かにこれで約400うぅうぅかるじゃリハーサルで<笑> じゃあ回したいと思います。そっか自分のタイミングでスタートするんだもんね。うん、俺はいつでも大丈夫です。 大体三十六秒でええ零四十グラムかなこれはこれで四十グラムかんの残ですねでちょっとまあ細かいこと言うんですけど一つの二つがこぼれてない、ね、そうこぼれてるんですよねまあ約これで約約四十グラムちょっとあ違うスプーン乗ってるスプーンのグラムの方がでかいでしょいや三十グラムだよ<笑>これでここまでやるのかって感、うん、まあ に行きましょう、うん一回やってみようまぁ3 0ん？だって器 の, 器 の, グラムよて器のこれは俺が綺麗に食べて何グラム残るかでしょそうかそうかそうかそうじゃんそうじゃんいやこれやっといていいわちゃんとこうやって、ね、何回もはいじゃあ綺麗に炊いていただきたいだていただいてあ変わんねえわほぼほ ぼ, ほぼ変わんないじゃああれかまあ変な話ある程度食べ残しがあったとしてもさっくりのあの、もう底が見えるぐらいまで食べときゃそこまであでもちょっと減った うんまあ、約1 0ムちょいさっきのでそうねこれでだから食べ終わりで器込みでここが 0.4 二かだったらセーフとか食べるんだよねうん第1回目そうですねうんじゃあ次行いきましょう 0. 何秒の世界に対して何グラム残ってるところは、ね、やっぱバランスだよねね百4 1 0ムじゃあ吉高さんの挑戦ですうわ緊張する<笑><笑>はい 3秒、OL、の食事かおい<笑><笑>しくいただいてるじゃないですか<笑><笑>さてついてるしみんなすごいねいや思うっすよこれ Y さんよくあの秒数で食ったなこれで多分 0.03 ってことでしょ、うん、であ、でもまあスプーンがあるんでね 0.2 なんじゃないの、うん、あでも 0.2 この測りだとちょっと細かく測れないよねもう少し細かい測りが必要だねそうっすね、うん、なんか 0. のねもっと細かいのが分かるやついやもう1本食えたら OL だよ 明日からもうあのオイルオフィスでいいー。オイルは超えよう。心折れなら負けだよ。<笑>ファーストテイク。イエ<笑>よいや。優勝<音楽>。これ早食いで早送りするの初めてだと思うよ多分。うん、<笑>早送りしたら9秒ぐらいじゃないかな。<笑> 止めてタイマー止めてて<笑>結構残ってるねうん3 0 4 0いあるんじゃないこれも逆にこれぐらい残してもそれぐらいなんですね量は。 もっと厳しくやんなきゃダメだねそうっす語、ね、り買ってこよううんあと、ま、俺マジであのネタとか忖度抜きで本気で早く行こうと思ってやったんですよ<笑>いやこれやっぱやばい早くやばいこれ何回もやるべきだね、はい、ということで1回目のリハが終わり次があれリハって呼んでいいのえ<笑>リハじゃねえよ<笑>俺はなんか楽しくお食事しただけでしたけど<笑>俺の場合は裏方スタッフさんはうん これを全部ほぐした状態で、うん、こう用意すると次は、まあ、そうですね冷やし中華やるんだったらですよね、うん、そうやるんだって用意してで、多少やっぱ詰まってほしくないから汁があってほしいんだけど、うん、汁が多すぎるとスープ全部飲むってなったらやっぱねえ容量がやっぱ増えるし塩分濃度もね高いものいっぱい入れなきゃいけなくなっちゃうからあ、そう濃度も高いのかなるべく汁が少なくて、うん、飲み込みやすいものがいいかなと思って麺はなるほどですね そう、そんな感じで勝手に考えておりますいじゃあちょっと面形なんでちょっとゆっくりめで怖い、うん、からうんいきますねすちょっと詰まり込んではいタイムは1分16秒で残しはこれぐらいですね約これでまあ、汁どうする問題もあるんですけど、うん、まっ、あ、一旦汁ありで見ると6 1ム残しっす汁も全部いこうと思ったのうん ここの容器で飲もうととしたたぼれちゃうと思ったああ、うん、じゃあ汁ありだと容器変えないといけないっすねもしやるんだったらうんでそれでこぼして汁がこぼれた場合って測り直せないから確かに何回リハされるんだろうなーとこれか<笑><笑>細かい調整必要っすね最後飲み込みづらい肉と卵をさ、うん、口に入れて押せば汚れちゃうと思ったんだけど、うん、汁飲むとなるとそれが効かないじゃんああ確かにはい、うん で、えー、と、ほぼ容器だけで22なんで約3 9ム、さっきの残しラはぁー大変だなぁ運命<笑><笑><笑>言っちゃった大変だよ食べるのが一番大変だよ確かにいきまーす 秒でも1個1 0 0ムだったらフェアにやるんだったら最近ぐらいと考えると3本か4本になるでしょうそうですねそうするとまあ1分ぐらいか、まあ、素人が2位食ってまだ食えるもう1発ぐらいは食えるけど選手の人がこうトーナメント勝ち上げるにつれてやっぱプレッシャーもありますしねうん満腹、まあ、中枢っていうのはまた人と違うだろうからそこも考慮しなきゃなはい完食ですはいはいじゃあ食事するか いや、てかなんか、毎、ま、度、あえー、思うけどどの食材でやっても詰まるよですよね詰まる詰まるあともう一つだけ言っていい、うん、テーブルもうちょっと高い方がよくないあ思った な, なんかね、うん、あ、でもどうなんですか普あのほら僕と飯まさん結構でかいからたっぱるじゃないですか180超えてるんであれっすかもしれないですけどまあ、皆さんからしたらもうこれぐらい 100… 掃除とかだ。ま あ, あ、ちょうどぐらい。アップのさが全然伝わらなかった。なんでやっとしてるんだよね。<笑><笑>ちょっとそこもなんか考えたいね。高さ調節できるテーブルまではさすがにはできないかな。これはあるね。量が。約六百グラムぐらい。六百グラム近くあるね。これ顎もいくからね、もやしの。いや、そうなんですよね。そう。も結構しっかりしてるんだそうっすよね。エグス。おいし、はい。はい。 う, ーんうん。七十九グラムの。押してないじゃん。押してないじゃん。これあるか、あるあるだから、多分。あ、本当。これ絶対あるあるだから。スタートして、最後押すって慣れてる人いないもん。うわ、忘れた。に忘れたいや、これあると思うよ。六分二十秒ですね。<笑>カップラーメンが二個できます。<笑><笑>普通に食事しちゃった。 いや、正直言っていいですか俺マジで途中で本当に心折れたやる悔しくないいや全然悔しいけどもう一回は言いたくない<笑>空の容器もう大事だね先に思ったっすあと容器移し替えるべきだねやっぱりあ、そう思ったんですよも う, ん、う持つじゃないっすか確かにさっきゆまさんおっしゃったようにコンビネーンスやらかいから あ, のあんまり安定しねえっていうのと書き込みづらいっていうのが ちょっと器用意するわ、で、全部移し替えよう、うんまあ、僕、実際、大食いじゃないじゃないですか、うん、大食いじゃない人間が 何, 何度も何度もこう食べてるだけでも結構しんどかったんで、早食いの対決って目打つのであれば、もちろんこういうのも大事だと思うんですけど、あのちょっと量が少ないものとか、あのポッキーとか、そういうものもなんか混ぜてた方がいいのかなっていうのは、個人的に思ったっす。率直な意見だね。うんまあ、あの食事風景でした。<笑> よし、エントリー者一人増えたと<笑>しないから<笑>しないから<笑><笑>